では次に小数や分数のの二進十進変換に移りたいと思います。でまずはその二進の循環小数をあ十進数の有利数で表現するという話をしたいと思うんですがその前に一応あの十進の循環小数をその有数十進の有利数で表現するという えー、計算ですねこれはもしかするとその高校の数学などで出てきたことがあるかもしれないのでそれをちょっと復習しておきたいと思いますがこの手順をし覚えてるもしくは知ってるっていう人はどのぐらいいますかはいわかりましたありがとうございます。じゃあ一応ちょっと復習しておきましょう、えー、と例題としてあの A として、えー、0.142857 が循環する小数を考えましょう。 まあ、多分、数学類の皆さんですので、これが出た段階で、あ、これは7分の何とかだっていうふうに気づく人は気づくと思うんですけれども、えっと、やり方としましては、んと、この A のですね、循環節がちょうど整数部に来るように、A を10の N 乗倍します。この場合ですと、循環節の長さが6桁ですので、えっと、上の1行目にありますように、A を10の6乗倍するんですね。 そうすると循環、えー、節の1428571個一個分があの整数部に現れます。でそれとあと2行目のもともとの A を比べるわけですね。でここで気づくのはあのこうして見てみるとこの10の 6, 6乗 A と A のでその小数点以下の部分が全てあの同じ値をとっているとあのどの桁も同じ値をとっていることがわかりますので、えー、とこの1行目から2行目をこう引くわけですね。 そうすると右辺は左辺は10の6乗マイナス1かける a ということになって右辺は小数が全部きれいに消えますので 142,857 という形になります。でこれであとその、まあ、a についての方程式になりますからこれを a について解くことで最終的にこの a は7分の1というふうに十進の有利数で表すことができるようになります。 まず、10進バードですね。で、えー、この2進数の循環小数を10進の有利数にす場合も、えー、とやり方としてはあの同じです。えー、ここに、まずじゃあ例題を挙げましたけれども、まあ、A として 0.0011 ですね。こういう2進数を取ってきました。で、この小数第2以下の0011が循環するような、その、 2進の小数を挙げていますで、えー、とこの場合ですねあの、まあ、やり方いくつかありますけれどもその中の一つとして挙げましたのはまず最初にこの循環節が小数点のすぐ下から始まるように持ってきますこの場合です と,、うん、と2進数ですからあのこの a を2倍することで循環節が小数点のすぐ下にきます。で 今度は、この b という値ですね、この b という小数を2の n 乗を倍して、この循環節がちょうど1個整数部に現れるようにします。そうしますと、この場合は、循環節が4桁ありますから、b を2の4乗すればですね、上位2桁が00だったので、ああこちらにありますように、整数部は11、すなわち10進数で3ということなんですけれども、 まあ、こういう形 の, あの展開になりましてで B の2の4乗倍から、まあ、B を引くと両辺引くことで、えー、右辺はあ左辺は、えー、と10進数でいう と, う と,、えー、と2の4乗マイナス、えー、1ですからああそうかえっ、ー、と まあ、受信数の3になる、えー、わけですかね。ちょっと待ってください。えー、あ、そっかそっか。えっ、ー、と、ごめんなさい。えっ、ー、と、失礼しました。えっ、ー、と、あ、そっかそっか。えっ、ー、と、右辺は、えっ、ー、と、まあ、15B と。それから、えっ、ー、と、左辺は、えー、この二信数の1、1から、ま、0を引いたものが残りますから、あ、ごめんなさい。右辺ですね。右辺は3が残るということで、えっ、ー、と、 これで B を計算すると5分の1ということになります。で、先ほどこの B というのは A を2倍した値でしたので、実際の A の値はこの5分の1の半分ですから、10分の1というふうに、この受信の有利数表示が求められることになります。ここまでいいでしょうか。 じゃあ、えっと、次にですね、その十進の、うんと、まあ、表記を二進表記に直すんですが、これは、ね、整数以外の場合の 話, 話を扱いたいと思います。で、整数の場合は先ほどあのやりましたが、もし、この実数 x が当たられたときに、まあ、これは x を十進表記としましょう。で、このときに、 えー、とこの x をですね、小数部分と整数部分に分けて表します。えー、整数部分は、この、うん、とフロアという記号を使って、まあ、この x を超えない最大の整数ですね。それから小数部分をこの中括弧で、x の中括弧でくったような形で表します。で、えー、とそうしますと、うん、とでこの時に、その、 この x の整数部分に対応する、えっと、二進表記を、まあ、z と置いて、それから x の小数部分に対応する二進数を p と置きますと、この、ちょうどこの x の十進数の表記というのは、まあ、二進数ですと、z.p という形で、あの、表せますので、で、ここからは、この、 x の, その小数点以下の数をですね、えー、とこの二進数に直すと。で、この p っていう表現を求めることを考えます。で、えー、とその例題としてですね、こういう形で例題を挙げましたけれども、 例えば、じゃあ今ですね、あの10分の1という有利数があったときに、まあ、この10分の1の二進表記を計算してみましょうということなんですがと、やり方としましては、この与えられた10分の1をまず2倍しています。2倍するとあの5分の1になってですね。で、えー、このときは、とりあえずここには、あのー、この、 結果が1を上回らない場合にはここをプラス0というふうに書いておきます。で、さらにこの5分の1を2倍して5分の2というのが出ましてこの結果が1を上回らない1以上になってない場合にはここを0というふうに書いておきます。で、もう1回2倍してで四五5分の4が出てきましたが5分の4もやっぱり1未満ですのでここにロプラス0というふうに書いておきます。で、次の 計算で5分のようを2倍して初めてこの値があの1を上も1以上になりますね。でそこでこの時はあのこれこの5分の8という数を1プラス残りの数というふうに言い方であの表しておきます。で次のステップでは、えー、とこの5分の3ですねここにあるその出てきたこの5分の3を2倍します。 そうすると今度はあの5分の6になってまた1を一以上になりますからこれを1とそれから5分の1と和というふうにして表しますで次のステップはこの5分の1を2倍してえ5分の2にするとでえとこの時はえと1未満ですのでここにプラス0と書いてでえさらに5分の2を2倍して5分の4にするという形でこう あの続けていきますと、まあ、この場合はあのどんどんどんどんその計算が終わらずにこう続けていくんですね。で今までの流れをもう一回振り返ります と, とまず与えられた数を順にこう2倍するというのがまず一番目のステップです。で次に、えー、と2倍した数がここにありますようにもし1を超えたら、えー、その1を引いた上で1を引いた上このですね1を引いたものとそれから1の和というふうにけ合わせます。 で、これを繰り返して、右辺の値が、右辺の値というのは、ここですね、これを何とかを2倍して1に等しくなるか、もしくは、この、ここの0とか1のこの数の出方を見てですね、これが循環するまで計算を続けます。で、それでですね、 であの各桁の数字を上から順に小数点の下に並べていくと実はこれがこの場合ですと0001101っていうふうに並べていくとこれが実は、えー、と10進数の10分の1をあの2進数で小数点以下の数で展開していった場合 の, あの値になりますで。そうするとこれ見ていきますとどっかでこう数の出方が循環するんですね。 えー、と多分ここですかねこのここから1100ってきてここで、あのー、ここの数に五分の八が出てきますからそうすると以下は以後はこの1100のパターンがずっと何度も何度も繰り返すということになるわけですね。ということでとこの10分の1の受信数を今のやり方でその2進 その小数に展開していきますとここの00110011っていうのは続きますので最終的にはこういった形で 0.00011 という形の二進の循環小数で表すことになりますここまででしょうかで実はこの計算もですね先ほどのフォーナー法のようなアイディアが入っていますどこの計算はどういうふうな意味を持ったかっていうと えー、と先ほどですね10分の1というのが与えられたきにえこれをあのまあ2倍してくださいというふうに言いました。でこれは実はうんとえとこのような形であの2分の1かけるこういった形を展開をしたことなんですね。で今度はえと10分の1を2倍して5分の1をまた2倍したというのはどういうことかというとこういう形の展開を求めたことになっています。でいいか あの5分の2を2倍すで5分の4を2倍する と,、えー、と5分の8になりましたからこれをあの1プラス5分の3という 形, 形で表したっていうのは実はこういう展開に対応しています。で, でそして見ていきますとあの先ほどですねそのコーナー法のところであの扱いましたようにこの一番下の行の式のような形でこう10分の1というあの重心数を展開してきたことになります。 でそこで現れているこのスライドで黄色で塗ったですね、この0とか1の部分が実はこの10分の1の二進数による小数展開に対応しているということが言えます。ここまででしょうか。